亡くなってきた私がそがれたからじゃねえてめえの体はてめえが一番よくわかるこいつらの目が覚めてきたんだ面白いけどしゃあねえあ目標はじじい死柄木 博士をも、うん、とへバカな女だそのごとく走るだけに集中すりゃむずいことはねえ死ぬなら達成して死ねミルコ あれ